今現在私はですねタイバンコクの方に来ております今回の動画の内容なんですけども今回はねホテルレビューということでこちらの後ろにありますね古き良きというねなんかビジュアルですねいい雰囲気なホテルがありましたので皆さんにご紹介したいと思いまして今回このホテルを予約しましたこのホテルはですね、はい、こちらに名前が書いてあります通り トゥルーサイヤムホテルという、ね、ホテルになりますいやーこれ見てくださいよほらいやーいい感じじゃないですかほら外観がねすごい木材でね、はい、なってるようなねはい建物になってますなんかねタイと言ったらお寺 まあ、お寺みたいなね、外観、モチーフにしているホテルという形ですね、ここは。 はい、ちなみにですねまず先にここの宿泊費を教えたいと思いますここはね1泊朝食付きで1080バーツになります私はですね今回宿泊先は3か所宿泊したんですけどもその3か所の中で一番ここはね安いところになりますそれではですねホテルの内容ですねはい皆様にご紹介していこうと思いますまず最初にですねこちらを見てください池があるんですねほら 奥を、ね、見てみますと、見えるかな、はい、濃いですかね、はい、ほら、いるんですね、ちょっと私が、ね、いるから、奥の方のね、石の奥の方に隠れちゃってるんですけども、こういう、ねまあ、日本の輪みたいなイメージがね、はい、取り込まれてる、はい、ホテルになるんですね、なんか親近感湧きますよね、はい、トゥクトゥクに乗ったお客さんがね、はい、チェックインで来たみたいですね。 上はねこんな感じだねはい作りになってます私はですねもうすでにチェックインをしましてお部屋の方にねもうバッグとか置いてある状態です、はい、それではね建物の中の方に、はい、入っていきましてご紹介していこうと思いますはい まず、ね、入り口に入りまして左手側こちらの方が、ねはい、レセプションになりまして、はい、ここがチェックインカウンターみたいな形になっております、はい、でこちらにですね、はい、これ見てくださいよさ、はい、日本の和のも、はい、のが象徴されるものがありますね、はい、レセプションの周りはですね結構広いんですよね、はい、こんな感じになってますいや雰囲気あってね とととてもいいいころだと思いますよね天井の方もね、はい、木造の形になってまして、はい、とてもねいい感じに、はい、なってますねそしてこちらのレセプションの方からですねさらにこちらの方に向かっていきますとでこちらがね奥の方が朝食の会場になってますはいここにビュッフェ、はい、ブレイクファースト っていう形ではい掲載されておりまして時間がですね6時30分から10時30分まではいこれが朝食の時間になってますはいで朝食抜きの宿泊はい、した場合で食べたいよっていう方はですねはい、大人がだいたい199バーツですね はい、でお子さんの方が129バーツという形になってますちょっと「チャール」だと書いてあるので何歳までが129バーツなのかっていうのはちょっと分かんないんですけどもこのような形に、はい、なっておりますそれではですね朝食のコーナーそしてこちらのレセプションの方はい、ご紹介しましたのでお次はですね私が宿泊をした部屋の方をですね皆さんにご紹介していこうと思いますそれでは エレベーターで今回宿泊したのはね5階になります5階に行こうと思いますはいエレベーターが来ましたエレベーターの中はねこんな感じで狭いんですけどかなり雰囲気ある形ですねはい5階に向かいますと中がこんな感じになってますはい 上はねこんな感じではいデザインされた装飾されたものですねはい話していたらもう5階になりましたはい5階に到着ですはい5階のね通路なんですけどもこんな感じで、はい、さっきの1階の場所と同じ感じで木造がね、えー、なってるような感じでとてもね、はい、芸術的な はい、装飾ですね、結構おしゃれです私が外に出てきたところの上のところですね、えー、ここから下、はい、見てみるとこんな感じになってます、正面玄関ですね、ホテルの正面玄関の駐車場があった場所ですね、はい、のところ で, で、上がったところがね、はい、こんな感じで、はい、客室の通路になっているような形になってます。 目の前にここにね喫煙所という形で、はい、灰皿があるんですね。こんな感じで、はい、ございます。これね灰皿なんですけども、こことあと。 のの方にもねまあある一定の間隔で、はい、そちらの方にもね配置されているような感じでここは愛煙家の方にはねすごいいいね場所になるかと思いますさすがに部屋の中はね喫煙できないんですけども出たらもうすぐ喫煙所があるという形でまあ初日と2日目泊まったところは高いところでまあ、宿泊されると1階の方にね行ってレセプションがあるところから、まあ、玄関出てそこで喫煙所外ですとかあとは最上階ですねはいプールととかあるところで喫煙所 置いてあるとかやっぱ基本的には外じゃないとタバコは吸えないという感じになってるんですけども、まあ、ここはねもう外とこういうふうに何、まあ、ていうんですかねテラスと言いますか外なのでここはね喫煙こういう形で通路側に置いてあるっていうんでかつ近いと喫煙している人にとっては、まあ、メリット高いんじゃないかとはい思いますまあそうそう話しているうちにですねはいこちらが505はいここがですね私が宿泊をする お部屋となりますそれではね部屋の方ご紹介していこうと思いますお部屋はねこんな感じでルームカードですねはい、タッチタイプのはいルームカードになりますそれでは入っていきますではいここに挿しましたとはいお部屋の方に入ってきましたはい入ったらすぐにねこういう景色になります はい、まず奥の方からご紹介していきましょうかね、はい、奥はですねほらおめっちゃ広い感じですよ初日に泊まったザ・コーチホテルそれとイビス・バンコク・シーロムというね まあ、これ2日目に宿泊したホテルなんですけどもこんなに広くなかったんですよねはいここがこれだけ広くて奥も結構広いんですよね3箇所宿泊したホテルの中でここは値段も安くてかつ中も広いという形になってます外のね外観ビジュアルとそれに伴ったっていう形で中もねまあちょっと古臭いかなとは思うんですけどまあねかなりね清潔感が はい、ありますので、まあ、その分ね広いスペースがあるという、まあ、そこでカバーしているという形なので私はですね 1080× でこの広さいいんじゃないですかと思います、はい、奥を見ますとこんな感じですね広いですよねいやいいと思いますよもうなんて言ったってね広くてスペースがね広くてかつベッドもね、はい、ダブルベッドですがこんな長いんですよね横幅がいやこれも はい嬉しいですそしてベッドのですねこちら側をご紹介していこうと思いますはいテーブルが置いてありまして下にはここ冷蔵庫ですねはい結構ね大きい冷蔵庫ですはい上にあったね巾着袋をね中を取ってみたらですねこうやってドライヤーがはい 隣にはねルームサービスというね用紙が置いてありました上にはねレオのビールスモールボトルが45バーツあとチャンビアですねこれは44バーツですねあとはコーラの缶ですね20バーツファンタオレンジ缶が20バーツオレンジジュースが20バーツすごいねここ良心的だね金額があとお水も20バーツですねスナック関連もね20バーツ25バーツという形であとタイデザート50バーツという形なので金額 がねすごい良心的コンビニの金額とねあんまり大差ないっすねもう初日2日目泊まったところは結構ベラボン金額高かったのでまあジュース1本90バーツとかはいそんな感じだったのでいやーここ良心的でありがたい嬉しいっすねあすごい食事もねありますねこんな感じで100バーツ110バーツ140バーツちょっと高いかなーっていうぐらいのけどまあ良心的な金額っすねこれは とてもありがたいです。これ嬉しいですね。そしてですね。次右側にはまあコーヒー入れるね。はいものがあってはい。コップ。あとケトルですね。そしてホテルによくあるね。コーヒーとか。まあそういう飲み物のね。粉末の粉ですねが置いてあります。そして右側がクローゼットですね。はい。おお、広いあ、こちらにハンガーがはい。置いてありまして、こちらに金庫ですね。 はい置い置てありますそしてクローゼットの下側に行きますとこちらにですねスリッパが2足かなあサンダルですねサンダルが2名分置いてあります。お次はクローゼットの逆側 はい、浴室の方を見ていきましょうもうすでに下にバスマットが、はい、敷かれておりまして、はい、洗面所ですね鏡があるような形ですこちらを見てみるとあここにコンセントがありますねでこれが固形せっですねはいそしてこちらがバスキャップ2つあります で逆側は何だろうあトイレですねまあタイでよく見かける一般的な、はい、トイレになってましてでこちらが、はい、シャワールームですねこちらにバスマットが2名分置いてあって下にフェイスタオルが置いてあるような形ですでちょっと中入りまして、はい、シャワーの方はどうなっているかと言いますとシャワーのね、まあ、ノズル先端部分ですねはい1個しかないです うういう感じのもののもデザインになってますねアメニティの方なんですけどもこちらにボディーソープとチャンプーっていう形でなんか東ー横印のやつと同じみたいなデザインのもので壁に固定されてるものなんですよねはいこれが置いてありますはいそれではね浴室の方はこれでご紹介以上となります ベッドの方に戻ってきました。ベッドの上の方にですね。結構大きなエアコンがはい。置いてありまして、エアコンのリモコンですね。はいがあります。ここに電話があって、コンセントが1つで、逆側の方にはコンセントが2つですね。はい、あります。最後にですね。こちらになるんですけども。はい、テーブルが1つと椅子が2つという形に。なって 出ます最後の方でカーテンからの、ね、先の外の景色どうなっているのかというところを、ねえー、見ていこうと思うんですけどもそれではカーテンの方開けてみたいと思いますオープンはい外の方はですねこんな景色になっております結構ねここのホテルはメイン通りのところからですね結構奥まったところにあるのでまあ景色はねあんま期待はできないですねはい 目の前はね結構古いアパートですかねになりまして、まあ、隣に、まあ、高層ビルが、はい、こんな感じで立っているような感じですけれども、まあ、景色はねこんな感じになりますあそれと1つ忘れてましたこちらですねベッドの向かい側、はい、こちらにテレビが置いてありまして。 でこちらの方に私のこれ赤いのが自分のバッグなんですけどもバッグ奥ねはい台ですねが置いてありますこれあるとね助かりますねはいありがたいですこれでねお部屋のご紹介は以上となるんですけどもここはですね屋上にプールがあるみたいなのでそちらの方もねご紹介していこうかなと見ていこうかなとはい思いますそれでは行ってみましょうはい屋上の方に着きました 起きてまだ間もないんですけども、お屋上はね、えー、こんな感じになってますね。で上はねこんな感じで高層ビルがはい近くの高層ビルがあるような形ですね。で次こちらあこちらにプールがありますね。プールはねこんな感じになってます。おこちらにゆっくりするところがはいこっちとこっちにあってで奥にテーブルと椅子が2つですね。 おーなるほどいやーいいっすねこういうプールがあるっていうのはそしてお次はこちらの階段のね目の前に降りてここですねでここにシャワーがありますねプール入った時に体のね洗い流すみたいな部分があってここがトイレという形になってますうんやっぱ屋上にプールがあるっていうのはね、うん、やっぱいいですね 東南アジアあるあるですけどやっぱホテルの屋上はプールまあ定番ちゃ定番ですよねでもやっぱあるとあゆっくりこう体がね気持ちいいんでいいっすねこういうのあると<音楽>はい超音色の会場の中に来ました会場の中がねこんな形になって おります奥の方にねはいこんな感じで食事がね陳列されてるような感じですね奥の方はここは厨房になりますはいそれでは料理の方を紹介していこうと思いますまずはじめにですねこちらでチャーハンとあとお肉の炒め物ですかねはいこんな感じになってます次こちらはこんな名所になってましてお肉のあとハムですね次はここ あ、まだ準備されてないや。サニーサイドアークエッグって買いますはいで、次はこちらはお粥になりますこんな感じでここはこんばんで、もう一つの方はこんな感じですはい、お粥ですね次はですねでパンパンっていうですけど、はい、一色タイプたとし。るこれジャムパンの加工を入れ上げます、ね こっちなんかチリソースとか、牛用だと思うなんですけども、ね、トースターがあって、でコーヒーと牛んですね、でお水とオレンジジュース、そしてこちらもコーンフェーですね、はいで、牛乳があります、で最後に、はい、デザート、マイナップルと粉があって、ここでサラダがあるような感じでマヨネーズドレッシングですね。 うん、これでね以上みたいですねお料理のご紹介の方はこれで以上となりますはいお料理の方はですねこんな感じで持ってきましたちょっと少なめなんですけどチャーハンとあとハムとウィンナーあとお肉炒めてたやつですねそれとオレンジジュースかなはいこんな感じですそれでは食べてみようと思います、はああそれではいただきたいと思いますちょっとまずは飲み物から オレンジーー美味しいじゃあ最初はチャーハンですねいただきますうん美味しいうんやっぱ東南アジアのチャーハンはうまいわうん、うん、パラパラ感がいいね味付けもね日本人好みだから全然美味しいうん はいホテルの方ね。 チェックアウトししてきました今回のホテルレビュー皆さんどう感じたでしょうか金額が4000円ちょっとでねスワンヌプーム国際空港の中にある、まあ、駅ですね SRTSRT SRT でずーっとね、えー、まっすぐ来ましてそこからね、えー、ちょっとまあ10分ぐらいですかね歩いたところにあるというところで来た時とか帰る時にね、まあ、SRT すぐ乗って空港に行きますとか空港からねすぐこっちに来てここに来るとか。 まあそういう形でね使う分であればいいんじゃないかなとはい、思います建物もねすごいなんか芸術的な建物で朝食もねとてもおいしかったですね部屋も広くてね最上階 上のの方にはプールもあるのでコスパいいホテルじゃないかと思いますのでぜひ気になった方はですねここのねホテル宿泊なさってみてくださいそれとねもう1点皆さんにお伝えしたいことがありますチェックインの際はですねデポジットがですね1000バーツ預けることになってますチェックアウトの時はですねデポジットのねチェックインする時はデポジットシートというものをもらいましてチェックアウトの時に その紙をね渡してくださいと言いますと、まあ、お金1000バーツ戻ってきますので、まあ、そういうことがありましたということをね皆様にお伝えいたしました今回の動画がね参考になったと思いましたらグッドボタン高評価それとまだタイの動画続きますので気になる方はですね是非とも下にチャンネル登録ボタンがありますので是非ともチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれでは次回の動画でお会いしましょうそれではまたバイバイ